ただいまは<笑><笑><笑><笑>腹が、あって、死にそうだ食べ物、食べははないか 食べ物食べ物んーないのかいどこかにどこかに食べ物があるはずだこれは油やないかいいらねえ食べ物腹が減った は俺はこのまま餓死してしまうのかうんう ん, んだこの匂いはどっからだこのうまそうな匂いは何だどっからだ 食べ物の匂いがするうわーなんだこれはお肉お肉じゃないかこれは天からの恵みおいしくいただこういただきます だけーまずは炭潮からいこうこれめっちゃいい音たれタレはこのタレをぶっかけていきます成城石焼肉のタレ いただきますうわめっちゃうまい歯ごたえもコリコリいやでめうめえよこれこのたれもねすんごいおいしい次はコツあん はい行っちゃいます国産牛のカツカツだ ジューシーシカルビうまままっ次がいろいいここの黒がいきます黒は食ったことはありませんホント。僕 黒毛和牛いただきま す, きますうんめえこんな時点の黒毛和牛 うん、まっどうもうまいやっぱり焼肉にはこいつが必要でしょう冷えたルービーちゃんこれ大事だよね本当に、うん、冷えたルービーちゃんは、うん、大事絶対に大事これ 乾杯あーラうまい缶うまかったよ、ね、缶食べ比べるん、ね、や。 いいお肉ってあんま焼いたらいけないし軽く炙って熱いんだあまっま全部うめえわこれ。 うまい。はーい。ええ、飯食ってっというのも本当うぜえ。あれ。え。肉は。え、なんで肉ねえの。え。ま、え。え, え、肉消えたんだけど。 あ、もしもしいや、事件ですはい肉盗まれました